2021年9月18日に動画対決イベントを開催しました。結果を発表します。テーマはラーメン。チーム A は街中華キチンローで動画を撮影しました。チーム B はカップヌードルスーパー合体シリーズを食べ比べる動画を制作しました。公開から10月1日までの視聴回数、高評価数、平均再生率の3項目で評価します。 チーム A が勝利しました。